はは。い、こんにちはアロドカシです。今日はパッと、えー、決めるイントロということでですねどういうことかというとまあドラマがこうリーダーやったりとかと好きな曲並べるじゃないですかそうすると、まあ、こうバンドメンバーによく「これイントロどうすんの?」って言われたりするんですねでそうするとやりたいばっかりが気持ちが、ね、僕もよくあったんですけどじゃあそうすると「イントロええー、イントロ適当に決めてよ」ってなると、まあ、ちょっと こ, うこのドラマこのリーダーとして勝ち取りできねなみたいな感じで思われてしまうので。 であのまあ、そういうことも経験しながらやってきたんですけどそうするとまあバンドメンバーにパッと「まあ、この曲はちょっとピアノでお願いしますね」とか「この曲はギターでイントロお願いしますね」っていうふうに言ってもいいんですけどどの曲も全部ピアノとかギターイントロになっちゃうとあれだから。 バンドで全員入るときに、じゃあ、そのあんまりこう、いろんなこと知らなくても、とりあえず、こういう風な指示をすると、こういうイントになりますよっていうのを、えー、ピアノのね、いつもよくやってるマキ君とお話をしてみました。じゃあ、パッて思いつくのは、えー、っと、ケツ8って言って、最後のね、8小節でやってると、もう譜面が持ってたら、最後の8小節をせーので始めればいいから、そしたら、 ベースもピアノもギターも、まあ、ドラムも迷うことなくそこのコード進行で演奏できるじゃないですか。バンドでポンと入れる曲と、でまあ、ピアノだけのイントロとかってバリエーションが持てるとね、まあ、全然いいじゃないですか。そしたら、まあ、あとペダルでとか、えー、循環のイントロねみたいな感じのがいろいろあるんですけど、それをちょっとピアノを弾いてもらいながら僕は、あじゃあこれコードって何使ってんのっていうふうにいろいろ質問しながらですね。 えーまあ、い, ろいろ聞いてみこの他にもねなんかこういうのこういうのよく使うよなんてやってもらったらあのコメント欄の方に書いてもらうとみんなの役に立つかなとかあとはこういうのがいいよとか、えー、とこの曲の時はこれよく使うよねとかっていう定番とかそういうのがあればね えー、皆さんでシェアしてみんなで勉強していきましょうというコーナーでございますというわけで、えー、ちょっといろいろ対談してみたので見てください、えー、最後までぜひ、えー、ご覧くださいあこういう、えー、ドラマ以外にもジャズのお役立ち情報をねこちらのチャンネルの方いろいろやってますのでよ、えー、ければチャンネル登録の方しておいてくださいね、えー、資料の方は、えー、LINE 登録メルマガ登録してもらえたら、えー、ダウンロードできるようにしておきますのでよろしくお願いしますそれでは、えー、始めていきます 最初に「ケツ8」で「アナザーユイ」みたいな感じとかあとはえー、頭ペダル。 最初のうっかっか上のコードは何してんだっけ、はいえー、と今は1度メジャーとこの曲、うんまあ、今 B フラットやったので B フラットメジャー一、うん、度メジャーと2度マイナーですよね、うん、なのでこの場合 C マイナー、うん、で、まあ、ペダルは F5 たい、うんうん、一た度一度メジャーと2度マイナーあそういうことですね一度メジャーと2度マイナーを繰り返してす、ね、これってペダルやってるときよくあの何だろういつかじさ様がとかはさ えー、あの上勝手にピアノが動いてるじゃん、はいはいはいはい、あれは自由でいいのあれはまあ元になってるウィントン・ケリーの演奏はあまりに自由にやってるんですけど、うん、まあもうちょっと普通にやろうということで結局ケツの4小節、うん、まあ1度メジャー6度7 2度マイナー5ブ7でやるのが一般的になってますね。うんうん で結局そのあのペダルでやるからギターとかがいなければ、はいはい、ピアノが自由にやればいいって感じですね。そうですね。そうするとダイアトニックのコードって好きにやったりとか、そうです、ね、適当にケイデンスを適当にやる感じ。もう結構遊んじゃっても良かったりしますね、うん。もうなんならサンドセブンとか弾いちゃっても。うん 2 度, も2度とかにこの間、まあ、枯葉とか例えば、うんえー、キー g マイナーですから、うん、G のペダルで、うんまあたまに挟むんです ママイイナナーーから2度マイナー、うん、でこれはまあ一度マイナーっていっちゃってもいいしえっ、ー、と例えばあれは4ですね。うん あ, とあれはは何、い、何と何なんだけどコードはえっとヨドセブンと、まあ、次一度なんですけど一度はまあ人によってマイナーにしてる人とセブンにしてる人が多いんですね大体、うんうん、まあセブンと一度マイナーかなって感じです二、うんうんうんうん、2つのコードで繰り返してるやつだと繰り返して頭に入るみたいな感じがいるそうです、ね、ラテンだとこれはかなり有効ですねスイングだとかっこよくなるか分かんないですねああなるほどなるほど、まあ、ケツ8かこれかペダルか ぐらいですねあと、うん、まああとはもう特殊な曲ですねあの「In Your Own Sweet Way」ーンイーイとか「i n t e r l u d ードでこういう一発ものがあるやつはそれを弾いてやればよかったりとかしますから「ドルフィンダンス」もそうですね。インター l ードがついてるやつなんかインター l ードからスタートすればいいって感じかそれもありますね。ねはい、うん、まあよくやるね、はい 四六二五一、四六二三六二五は今みたいなやつって。ああ、そうですね。うんと、それが一度で始まりとか、二度、二度始まり。はい。まあ、簡単なイントロっていうと、こんなところかなと思ったりとか。うん、パッと口頭で言えるやつね。そうですね。うん、最後、最後八いこうかって言ったら、バンドで入れるし。はいはいそうですね あピアノイントロでお願いしますって言い方はすごくいいけど 全, 全曲そうなるとドラマーの人がやると全曲そうなっちゃったりするからそうそうよ、ね、最後のケハチにしようかとかバ、はい、ンプでやろうかとか頭の部分加えるかってヘッドアレンジ的なものでいうとそういうふうにするといいかみたいな感じです。そうですねあとピアノだとまあこうなっちゃいますけど、うん、例えばソフトリーとかベースイントロにしてって言われたら、まあ、大体みんなお決まりのやつをやるんですけど、うん、そうするともうちょっと多少単調なコード進行でもいいかなと思ったりとか。うんうん これがソフトリンのベースイントロの定番なんですけどそうす、ね、そうベースイントロだったら例えばこういうのでも結構様になるかなと思いますね。うんうんうん